はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと久々に外の撮影がなくてお休みだったんで、出かけようとしたんですけど、まあまあ、なかなかエグい量の雨が降っております。なので、最近ちょっと撮れてなかったので、急遽お家で撮影をしようかと思いまして、ウーバーイーツを注文させていただきました。で、何注文しようかね、いろいろ迷ったんですけど、やっぱりね、最近の流行りというか、まあもちろん僕も好きな韓国料理を頼みたいなと思いまして、大量にね、購入させていただきました。まず としなめが、どんと。はい。こちらが、ジャージャー麺でございますね。こちらのジャージャー麺に合わせて注文させていただきましたのが、はいと、ヤンニョムチキン。これね、今回はヤンニョムチキンとジャージャー麺のセットで注文したんですけど、したんですけど、あの、やっぱりこれ、現物見えないのって怖いね。頼みすぎました。完全に。<笑>ビールを合わせて、最高の休日を楽しみたいと思います。 で、一旦ね、広げたいと思うんですけれども、以前ね、ジャージャー麺をやった時に、混ぜてから出してほしいと。混ぜる最中の映像は、ちょっとね、苦手ですっていうコメントが多かったので、今回はこちらのジャージャー麺とヤンニョムチキンをすべてセットした後まで、一回時間飛ばしたいと思います。 はい。ということで、ただいね、すべて準備が整いました。いいや、これ、並べたらめちゃめちゃあった。ちょっと、今回はね、全部出し切れなかったんですけど、まあ出来たてが一番美味しいので、早速ね、これも熱々のうちに、いただきます。今回は、この韓国チキンも、ヤンニムの方がちょっと少なめで、このね、オリジナルが多いんですよ。というのも、味変用に何種類かソースいただいたんで、これも途中で味変しつつ、楽しんでいきたいと思います。久々の韓国系なんで、 こちら使わせていただきます。よ い, いしょ。そしたら、まずはこれ主食ね。ジャージャー麺からいっちゃいましょう。今回5食注文したんですけど、量とんでもない。ちょっとこぼれちゃうんで、レンゲ使わせていただいて。いただきます。<笑>あ、んまい。あんま辛い感じ。やっぱジャージャー麺ってうまいな。 うん、うん。このジャージャー麺、韓国だとデリバリーとかで頼むのがメジャーらしいんですけど、このジャージャー麺に合わせるのが炭水クっていう、まあね、韓国の酢豚みたいな料理があるんですけど、今回はね、ちょっと注文したお店にその炭水クはなかったので、代わりにね、このヤンニョムチキンとか、 韓国チキンをね、頼んだんですけど、いつかね、そのメジャーな組み合わせもちょっと食べてみたいなと思ってるんですよ。うん。うん。うん。で、これなんですけど、よくね、韓国の方が YouTube で食べてるときに、 付け合わせでね、食べてるなんか、お漬物みたいな、大根のお漬物があるんですけど、これもね、めちゃめちゃみんなうまそうに食うのよ。うん。あ、ら。酸味があってさっぱりする。あ、うわ。そしたらこれ、いっちゃおうかな、チキン。一個のチキンがね、まぁ、あ、ちょっとこんな感じ。これ本当に目の前にはとんでもない量があって、ちょっとね、映像越しだと、あんま伝わんないのが本当に悔しい。<笑>ちょ、これいただきます。 うん、うまっ。やっぱりこの韓国チキンのこのザクザク感、これがね、たまんないですね。うん、うまっ。うーん。うん。うまっ。 またこのオリジナルチキンが結構ね、シンプルな味わいなんでこれ、ね、甘辛なジャージャー麺にしっかり合います。うん、うまっ。これは食いすぎるな。うん。そしたら続いてこちら、ヤンニョムチキンですね。このピリ辛な甘辛な、そんな感じのね、赤い真っ赤なソースがかかっております。 <笑> う, わうまこの味付けはちょっとお米が欲しい<笑>うんうまっどっちも捨て方やなうん組み合わせがものすごくいい<笑>うん 僕もよくね、ASMR、しかも咀嚼音系の動画が結構好きで、夜とかね、見ながら寝たりするんですよ。で、どの方もこのジャージャーメンとか韓国チキンって何回も動画に出してるんですけど、新しい動画のサムネを見るとね、やっぱついついね、見ちゃうんですよ。それだけね、食感とかがものすごく良くて、これぜひね、皆さんも韓国チキン味わってほしい。うん。うん。 うん、うん、じゃあ一旦ねここから皆さん一瞬だけちょっと BGM を切って ASMR 風に食べてみたいと思いますこれって ASMR だと麺吸っていいの ということで、まあね、さすがに衛星丸風は、ちょっと苦手な方もいるんで、<笑>この動画ではこのあたりで<笑>。うん。そしたら、いい感じに減ってきましたんで、今日もね、この子、いかせていただきます。あ。それでは、皆さん、乾杯と。 う, めうんさすが炭水化物と揚げ物もうお腹溜たまってきたよ<笑><笑>正直に言うとこの韓国チキンに関しては想像のね倍以上多かった。 し見るとめちゃゃめちち食べててるのに減ってないもんねちょっとね気分を変えまして味変用に注文させていただきましたこちらのハニーマスタードいっちゃいましょう う, う, う, うわうわこれうまそういただきますうまっうんー ここにっていい味変だわこれマスタードのね、爽やかな酸味。これがね、もうこの揚げ物に対して、ちょっとね、さっぱりさせてくれるんですごく食べやすくなる。ただ、まあね、ハニーの方のこってり感はあるんでね、重さに関しては、減ったか増えたかは微妙なところ。<笑><笑>でもやっぱりこの韓国チキンは、時間経ってきても、このザクザク感が残ってるのがいいですね。 うんよっ。 やっぱりこうやって久々に家で撮影してると、普段の外の撮影と違って、満腹度の上昇がね、早すぎる。めちゃめちゃ急。<笑>やっぱね、もう家ではね、全く大募しないんで、家の環境下ってだけで、頭がね、すぐ満腹中枢を出してくるんですよね。結構ね、もう今、満足度、満腹度で言ったら、はしごえ。うん。<笑>うん。ちょっとこのジャージャー麺だけを完食しないとやばいね。 うん、うん、韓国チキンとベール最高に合うわ。 ちょっとね、このまんまだと、もう一種類のソース紹介せずにお腹いっぱいになりそうなんで、先に紹介しましょう。こちらがね、塩レモンソースでございます。これはね、さすがにさっぱりするでしょういや。うん。レモン感はほんのりで、めちゃめちゃオイリー。むしろ重いかもしれない。 うん。オイリー。<笑>重たさが増した。うん。とりあえず、ジャージャーだけでも先行していっちゃいますか。<笑>うん。あ、きつ。<笑> やっぱり最近はどんどん年をね、重ねるたびに、食べれる量が少しずつ減ってる気がするんだよな。うん。気がするっていうか、減ってるな。もうここまで減ると、中食いですね。<笑><笑> 取っとっけるもん注文してよかったーちょっとこっちもさ今食べないとダメなやつだったらやばかったねうんうんうん<笑> ジャーメンはこれでで終わりう、ね、んいや食べたあ<笑><笑><笑>、うん、<笑>ということで今ねジャージャーメンが食べ終わりまして韓国チキンの方も結構食べたんですけど 何せね、この板の厚みもすごいから、ちょっとね、画面越しで見ると、そんなに食べてないように見えるんですけど、結構食べまして、もうね、お腹パンパンでございます。ちょっと見えるかな今日のお腹具合、こんな感じでございます。パンパン<笑>まあ、揚げ物はね、保存できますので、本日はこのあたりで。ごちそうさまでした。ということで、本日はね、流行りの韓国料理大量に揃えたんですけど、 もちろんね、めちゃめちゃ美味しかったんですけど、やっぱりね、韓国料理は、一品一品の重さがすごいね。もう、ドスッ。 で、胃にくる。まあ、韓国チキンの方はね、まだまだ見た通り大量に残っておりますので、これはね、夜にゆっくりと食べ進めたいと思います。正直ね、ここら辺の韓国料理に関しては、もうだいぶ前に流行ったものなんで、食べたことがある人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあね、久々に食べたいなと、この動画を見てね、思ったら、ぜひ皆さんもこの韓国料理試してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。もうね、 お腹いっぱいでございます。はい。ごちそうさまでした。<笑>